皆さんこんこにちはサルです今回はとても気に入っている富士見産業の二次燃焼ウッドストーブシリーズ最終回の予定ですご覧くださいはい、えー、ということで、えー、1回目2回目とですねウッドストーブの使い方について紹介させていただきました もう本当にですね、このストーブ、えー、とってもいいので気に入っております。 で今回はですね、ちょっともうあの紹介というよりは、その楽しみ方という風なイメージで、えー、お酒を飲みながらあのー、動画を撮ってみたいと思いますので、<笑>お酒を飲みながら動画を撮るっても変ですね、えー動画、お酒を飲む動画を撮ってみたいと思いますので、えー、よければ皆さんもですね、なんかお酒とか、えー、何かお手元に準備をして、あのながらみで見ていただければなという風に思います。 今回私は視聴者様からあの教えていただいたバーボンメーカーズマークをハイボールでえー作ってこちらをまずはいただきたいと思っておりますいただきますはいもうバーボンはねあのケンタッキー州のまあお酒ですよね えー、ずっとですね、えー、私はあのー、これとは違う銘柄のものを飲んでたんですけど、視聴者さんからですね、えー、こういうのがあるよって教えていただきまして、もう何十年ぶりですかね、これ飲んでみたらですね、すごく上品な味で、あそんな味だったっけっていうね、若い時に飲んだ時にはね気づかなかったようなね、えー、素敵な味を、えー、楽しませていただきました。ありがとうございました。で今回はですね、えー、ストーブ。 ちょっと、ね、今ままでと違っっててこんなな風になってます今ね、チラッと映ったんですけど、えー、十字型のね針金が入ってますよね。これ、何のことはない、クリーニング屋さんでもらえるハンガーがあるじゃないですか、あの針金のやつ。これを切ってですね、あそこにはめてるだけです。はいこれをすることによってですね、はいこのようにですね、えー、炭を入れる容器。 内, が内容器と言いますかねこれが下まで落ちないので浅くすることができるんですねもう10月も中旬になったんですけどまだ蚊が出ましたのでねカトリセンコ炊いてますけどこんな風にあのちょっと短めの薪を私使うことが多いんです1 0センチから1 3センチぐらいですかね まあその方がですね、えー、じわじわと長い時間弱火で焚き火を楽しむことができるもので比較的まあ指よりは太いぐらいので1 2三センチぐらいの、えー、薪をたくさんね作ってるんですけどそれを使うにはねちょうどこのぐらいの深さがよくってそれでこんなふうにあの針金を使って浅い火床を作ってるんですね。 どうしてもね、この士見ストーブ4シリーズの中でサイズはね小さいものから2番目なんですけどただそれでもね比較的大きいんですよなので針金で底を上げてやらないとですね、まあ、あの結構深くって1 4 1 5ンチあるものですからかなりね長い薪を入れないといけないんですけどそうしないとですねあのー、まあ底の方で燃えてる感じになっちゃってなんか炎がね えー、上に見 え, 見えないものですからちょっと面白みに欠けるというかねそんな感じなんです、はい、ただね、あのー、大きい薪はねどうしても火力も強くなっちゃうし一瞬で燃えてすごい炎になってで、えー、すぐにね消えちゃうっていうねそれだとねちょっとこう焚き火を楽しむのには忙しくなっちゃうもんで、えー、こういう風にしました今映ってるのはハンドルカバーですね 今まではセリアで売ってたシリコン製のハンドルカバー、あの遮熱用のカバーですけど、これを使ってたんですけど、まあ見た目的に少しね、感じがいいのがキャンドゥで売っててましたので、メスティンシェラーカップ用持ち手カバー、2本で110円の品になります。えー、これを使ってみようと思います。革じゃなくてね、ポリウレタンとなってますが、比較的なんかしっかりしてるね、感じだったので、まあ耐熱性もあるのかなと思って、 試しに使ってみましたはい、えー、ハンバーグをね焼いてますこれがそのキャンドゥのハンドルカバーです ね, ね正直言うとですね5秒ぐらいはね持ってられるんですけどもうその後暑くてですねちょっと無理でしたね<笑>はいだ結局今あのセリアのねあのシリコン製のハンドルカバーに変えちゃってますけどうん ななかなかねあのスキレット持つときってねスキレットってあの、まあ、肉厚の鋳造の鉄でねめちゃくちゃ熱くなるじゃないですかだからそういう意味では、ね、100均のやつではねこのシリコン製のやつじゃないと結果ちょっと厳しいですねあの革製のやつでもねあの100円ショップじゃないやつだとは比較的分厚い革でねあの熱くないの私も持ってるんですけど、まあ、そんな風なのはねどうも100円では難しいみたいでね 厚手の革手袋を使うという手もあるんですけど、まあ、つけたり外したりが少し面倒なもので今のところ私の中ではシリコン製がベストです、はい、このダイソーの、ね、スキレットもなんか最近売ってないんですけどね四角いのすごくいいんですね蓋はね自分であの鉄板を着てあの作ってますで皮膚き棒も、えー、これねダイソーで買ってきたものにえ木の枝をあの拾ってきた木の枝をつけただけなんですけどね、まあ、めちゃくちゃ気に入ってます 非常に使いやすいですね。まあ、詳しくはね、動画でご覧ください。で、このカトラリー用の収納ポーチも、えー、私流に使ってますけど、これもね、非常に役立ってますね。なんか、100均グッズって言ってもね、ほんと自分流に、えー、ちょっと工夫して使うだけでね、あの本当に高価なものに劣らないようなね、使い勝手というか、えー、そういうものが得られてね、満足度は高いなというふうに思います。 だいぶお世話になってますね、100均グッズ、本当に。このフォークもね、セリアですし、なんか気づいたら100均グッズだらけですね。まあけど、これで十分かなと思うんですけどね、どうなんでしょう。はい。このスキレットもね、すごくいいので2つ買ってるんですけどね。また、 あの発売されるとねいいですねもっと予備で買ってもいいぐらいですでね火力がちょっと強いんですけどこっからね炭火で料理がしたくってあの焚き火ね薪を燃やす火力と炭火の火力って全然違うんですね薪はねやっぱりすごい炎が立つので熱いんですもうめちゃくちゃ熱いんですねそれはそれでねそういう時があのいい場合もあるんですけどねチャーハン作ったりとか そうだと思うんですけどまあそうじゃなくてこういうね焼き鳥なんかを焼く時なんかはまあ炭火でね、えー、じわじわとねやった方が、まあ、飲みながら、えー、焦げないようにね楽しくできますのでで炭火に変えたりするんですねでこのストーブね炭火でも焚き火でも薪でもですね本当に上手にあの燃やしてくれますなので、えー、とってもね気に入ってます網をちょっとね 上上に置きまして、てその網の網でで今セセリを、ね、焼いいる感じです。ちょっと火力弱いなと思ったらねまた皮膚規模で吹いてやることによってはいこんな感じですね、まあ、炎が復活して、えー、薪を入れとけばね着火しますので強い火力が得られるということで、まあ、こんな感じでね、火力調整するのが一番いいんじゃないかなと思います メーカーズマークのは、ね、あれコップついてたんですけどねアルミ製だけど銅メッキしてるみたいな感じで、まあ、アルミ製なのでね冷たさが時間に伝わってきてね、えー、それはそれでねあのー、よかったですね、はいまあ、あのついてきただけなんですけどね買ったわけじゃないんですけどせせりですねはい、えーまあ、焚き火で焼くせせり焼き鳥はね最高ですね ちょっとね、庭キャンなんでね、匂いが、ね、どうしても肉を焼くと臭いが出ちゃうんでね、あんまりいつもいつもはできないんですけどね、やっぱスキレットで料理したり、あな、の、ん、ー、でしょうね、そういう鉄板で焼いたりの場合はね、直に焼かないので、臭いはそこまで出ないんですけど、焼肉は出ますね、まあ、ただね、バーベキューはね、近所の方もされるのでね、まあ、ある程度許容範囲なんですけどね。 はい、メーカーズマークについてたローの部分、え蓋を止めている部分が、ね、ローだということをあの視聴者の方から教えていただいてあ着火剤にいいなと思って、えー、意味もなく燃やしてしまった感じですね。はい、特に意味はありません、はいあ。よく燃えるみたいなね。<笑>ただそれだけです。はい、でこれねえ、次回やってみたいなと思っていることなんです。おそらく動画は作らないんですけど、 あのさらにね、この火床をね、溶石を狭くして、ちびちび細い薪で楽しむときのために、カトラリーラックがね、えちょうどこの藤見ストーブのねえ、ごとくにぴったりはまりましたので、あそういう使い方もありだなと思ってて、ちょっとね、えー、サイズ感を確認してただけですね。ほら、ぴったりでしょ<笑>だから、だからどうってことはないんですけどね。まあ、これはね、これでね、いいんですよ。小さい。 容器の方が長く細々とした炎を楽しめるときがあるんでねということですはいえちなみにこの炎でね、えー、焼き色というかすすでね塗装のような形をして、えー、男前風に仕上げたアルコールストーブ前回動画であげてるんでねもしご興味があればそちらも見てくださいお気に入りです この深さだとですね結構深いんですよこれあのワイヤー針金をつけてない状態でほら1 4センチぐらいありますよね、まあ、今まで私が使ってきた薪よりはね長いんですね1 4センチカかーとそうなんですだからねガンガン焼きたい時はねもちろんいいし強めの火力を比較的長い時間確保したい時にはいいんですけどえーそんなねソロでね 強火でねガンガン焼きたかったあんまりなくてですね<笑><あの><笑>中火ぐらいが長く続く方が都合がいいもんでこんな風にクリーニング屋さんでもらえるハンガーの針金を切ってやれば、はい、深さ8センチしかもね二次燃焼用の空気穴もちゃんとね上に出てますので塞いでませんのであこれだったらねああいいなという感じです あの炭をね、あのー、焼く時に炭用に使う時にね前回え紹介したものよりは少し深いんですけど、まあ、これぐらいだったら炭でも薪でもっていう感じの使い方ができるのでまあ考えたらベストかなと思ってます、はい、したがってね、えー、これまあ3つ目の使い方っていうことになるんですけどね まあ、1つ目はあの一切ノーマルな使い方メーカーで説明書に書いている通りの使い方2つ目っていうのは前回の動画でやってるんですけど上下に2つある筒の部品のうち上側をですね逆さまにして下側の筒の内側にはめて使えるんですねそうするとねウッドストーブの高さが半分になりますので 3つ目の使い方がこの今の使い方、まあ、つまり上側の筒の一番下の部分に針金を十字に2本かけてやることで火床を浅めに設定する組み立て方ですね、まあ、この3つの方法がねいろいろ使いこなせれば料理によってねうまい具合にいい感じにこう火力調整しやすいかなと思ってますまあマニュアックなね検証ですからね <笑> さ, あ ほ, んなさあほどけあのどなたのね参考にもならないとは思うんですけど、えー、これぐらいの中型からね大型ぐらいのね安い二次燃焼ストーブが欲しいなと思う方あればね参考にしていただければ幸いですはい今ねこれは炭火に変えてコーヒーを入れてでセカンドストリートで売ってたグリルホットパン一人用ですね あの食パン1枚で作るホットサンドメーカーはいこちらでいつも私がやってるパターンの作り方でホットサンドを作ってます、まあ、こんな風にね目玉焼きをねぐじゅぐじゅっとしてこれ危ないんですけどね滑るんで大丈夫かな<笑>危ないですね<笑>、はいえー、滑る端はね、えー、なるべく丸いものは掴まない方がいいんですけど、はい、こんな感じで このグリルホットパンはね、ちょっと私が加工してますのでね、どの角度でも2枚を合体させることができるようにしてます。爪をね、切り取ってるだけなんですけど、まあ、ご興味あればね、動画がありますのでそちらでご確認ください。でこれでですね、えー、卵焼きをまず作りまして、ひっくり返したりしまして、 でね、これシリコン加工がしっかりしてるんでね焦げつくことはないんですないんですがやっぱね炭水化物系砂糖とかケチャップとかああいうものはね焦げますね火力強いとはい、あとねぴったりくっついてるので卵なんか焼くとね空気が入る隙間がなくてなかなか落ちてこないです、まあ、そういう意味ではねちょっとこう空気を入れてやらないと落ちないので振ったりねヘラみたいなものがあった方がいいんですけどでこれで挟んでやれば はいあとは焼くだけですねもう簡単ですよすごくあの油も塗ってないしですねバターも今回使ってないですねバター入れた方がねちょっとこうカリッとしたりする時もあるんですけどこれもう4 5 0回使ってるんでねモンターナのこれアルミ製なんですけどもうしっかりとね男前な雰囲気になってますよねはいでこうやって取り出してやります これ焦げてるのはねパンじゃなくてね あ, のあらかじめ焼いてた部分ですねケチャップとかなんかそんなんの名残ですねはいなのでパンが焦げてるわけではないです美味しくいただきましたあとねちょっとこう肉も焼いて食べようかなということでホットパンをこういうふうにフライパンのように使いながらソーセージを焼いてますなんだかんだ言ってね あの、カトラリーポーチね。便利ですね。<笑>あの、ペグ用に使おうかなと思ったんですけどねえ。実際にはカトラリー用に使ってますね。もうなんか便利すぎてですね。一度、ああいう風に使い出すとね。もうないと困りますね。ということで、本当にね、このフジ見ストーブ。L サイズですけど、役立ってね、気に入ってますえ。これからもね、楽しんでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回は焚き火の様子を見ながら、 終わりたいと思います。